魚の観察方法について解説します水生動物学研究室主催の太田金也です。今回も皆さんに金魚の発生学実験について解説していきます。 前回は孵化する前の肺の観察方法について解説してきましたが今回は孵化した後の致死魚の観察方法について解説していきます。 以前この動画シリーズで金魚の体の各部位にはできてくる順序があることを説明しました。例えば、ヒレであれば胸びれ、尾びれ、背びれ、尻びれ、腹びれの順序で形が出来上がってきます。そして浮き袋も最初は一つで大きくなるうちに二つになってきます。このような各組織機関の出現順序について知りたい場合はどのように観察すればいいのでしょうか。今回は私たちの以前の研究をもとに観察方法を解説していきます。 考えられる観察方法はまず大きく分けて2種類。1つは麻酔をかけて固定液の中に入れて固定して生きているのと同じような状態をしっかりと保存しておいてそして後でじっくりと観察する方法です。もう1つは生かした状態の魚を写真撮影するなどして記録をとどめておく方法です。 固定器に入れて保存する方法は固定した個体をちゃんと管理しておけば後から何度でも観察ができますし何度でも写真を撮り直すこともできますさらに組織切片を作り染色し顕微鏡で観察することで体の中を組織細胞レベルで詳しく見たり透明標本を作って骨格の成長の様子を観察することができますつまり1個体から細胞組織レベルの詳しい情報を得ることができます しかし、もしそのような細胞組織の詳しい観察がそれほど必要でなければ、生きた状態で写真撮影して、成長を記録に留めておくのは良い方法です。そして、生きたまま観察する方法は、さらに大きく2つの方法が考えられます。一つは、魚をグループで飼っておいて、撮影して、何日か経ったらもう一度撮影する方法です。この方法で大量の魚を何回も観察、撮影すれば、おおよそどのタイミングで、 どのの組織機関がが出現すするかの予想が立てられます、えー、しかし卵の中の灰と違って卵から出てしまった金魚は自由に泳ぎ回りますしかも孵化したばかりの稚魚は非常に形が似通っているので 姿を見見てもお互いに見分けることができませんつまり同じ個体を連続して見ることはできないわけです。そうなると同じ個体の中で正確に組織・機関の出現順序を知ろうとすると問題が出てきます。というのは成長速度にも個体差がありますので全ての組織・機関の出現順序が日数や体の大きさと完全に比例しているというそういう確証はどこにもないからです。 なので1個体1個 体, 個体の各個体の各々の組織機関がどういう順序で出現してくるかを調べるためにそれぞれの個体を個別の容器に飼育することにします。孵化した直後の金魚を顕微鏡の下でより分け えー、別々の容器に入れておきます。プラスチックディッシュやこのようなビーカーに分けて買います。それぞれの容器には番号を振ってあるので番号を見れば何月何日に受精した卵から出てきた何番の魚かが明らかになります。飼っていると大きくなってまいります。そうしたらさらに大きな容器に移します。私たちの研究室には 1.5 リッターの水槽を並べておける集合水槽システムがあります。1つの集合水槽システムに50匹以上の金魚を一度に分けて飼うことができます。これはたくさんの飼魚や稚魚を分けて飼いたいときに非常に助かります。そして定期的に観察と写真撮影をします。動かれては困るので軽く麻酔をかけて撮影します。撮影する場合、大きさによりますが、プラスチックディッシュに直接置いたり、アガロスを敷いたプラスチックディッシュの上に載せて撮影します。 撮影しますはい前回も出てきましたけれども今回も出てきましたこのアガロースを敷いたディッシュでも今回のアガロースを敷いたディッシュは少し違います前回は 0.5% 前後のアガロースを普通にディッシュにそのまま流し込んだだけですが今回のアガロースは中央に V の字の溝を作っています。 こうすることで魚の角度を自由に変えて撮影することができます。また魚の位置もですね、こう微妙に調整したい時がありますが、そういう場合はですね、このようなハンドリング用のスティックを使います。このハンドリングスティックは割り箸の先にピペットチップで釣り糸を固定したもので、作り方は非常に簡単です。このハンドリングスティックを使うことで魚を傷めずに自分の観察しやすい位置や角度に優しく動かすことができます。 きます毎回同じ角度で、えー、体の各部位を高倍率で正確に、えー、写真撮影しておくことで個々の個体の体の各部位の成長の様子を克明に記録できますえこの観察予備撮影作業は受精後4日目の孵化したての飼魚から1年を経て、えー、生成熟するまで何回も何回も繰り返します。 あと、獅魚や。 稚魚の時期になると骨格の成長も見られますなのでこの時期から蛍光顕微鏡とカルセインという試薬を用いて骨格を撮影しますカルセインを使うと魚を傷つけることなく石灰化した骨などの組織を蛍光で染めることができますこうすることで普通の明るい光だけでは見えにくい気状やその他の骨格もはっきりと観察できます何よりも魚を固定器に入れたり透明化の処理をする必要がありませんなのでで同じ個体で 引き続き観察できます非常に良い方法ですちゃんと綺麗に写真を撮影しておけばどこの部位の骨格がどのようなタイミングで出現してくるかもわかりますはいここまで見ていただいてありがとうございます何度も申し上げますがこれらの研究結果を世に出すにあたって我々は幾度となく金魚の発生を見てまいりましたそして体の各部位の発生成長について ししっかりり見てまいりまいたではなぜそこまでして発生過程に注目するのでしょうかこういう問いはこの動画シリーズの中では今まで通ってこなかった問いですでもちょっと考えてみてください例えば動物の進化を説明する際に生態つまり大人の動物の姿を並べて比較したりそこに系統関係を加えて進化の過程を議論する場合がありますよねでもちょっとこれはおかしくないでしょうか例えば人間について考えてみましょう 人間も金魚と同じように、元は一つの丸い受精卵から始まってお母さんのおなかの中でどんどん大きくなってそしてそれが赤ん坊として生まれてきて成長して大人になっていくでそして何代もこういう派生と成長を繰り返しているうちに今のような人間の姿があるわけですそうなるとですね動物の進化の歴史の中で生態のこういった形がですねポンとこう生まれ変わってくるような進化が 進化は起きてこなかったであろうと考える方が妥当ではないでしょうか実際にこう今まで見ていただいた動画のこのシリーズを思い出していただきたいんですけれども金魚ではですね胸びれが出た後に不可修行の後の後の方になって で腹びれれが現れるとといいいいうのを見てたただいたかと思います、えー、つまり私たちの手に相当する胸びれが先に現れて足に相当するう腹びれが後から出てきたことを今まで解説してきましたあもし忘れちゃってる人がいてたらですねこれらの動画を見直して確認しておいてくださいしかしカエルではどうでしょうかオタマジャクシは手と足のどちらの方が先に出てくるでしょうかあと人間の赤ちゃんがお腹の中で でですねまあ、どういうふうな姿でいるかっていうのはですね、まあ、どんなふうに描かれていますか思い出してください、えー、そして、えー、皆さんが親手足の出現の順番がそれぞれの生き物で違ってるぞと気づかれてですねそしてそれが不思議に感じられて興味を持たれたらそれは皆さんがあまあ今まで見聞きしたことのある進化生物学とはちょっと違う進化発生学への入り口の前におられるということです はい、この金魚の発生学実験シリーズはまだまだ続きますがその後は 金魚の進化発生学シリーズの動画を作っていきたいと思います、えー。さらに詳しく金魚の発生と進化の関係についてですね、解説していきたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。えー、さて、えー、次回の予告です。今までですね、あの金魚の観察方法について解説してまいりましたが、次回は金魚に与える治療生物ゾウリムシや アルテミア、ブラインシュリンプですねのこれらのですね管理の方法についてですね解説していきたいと思いますのでお待ちください。それではまた